皆さんこんにちは、えー、庭木の花を切り花としてお家の中で楽しむという機会もあるかと思いますがその際に切り花を取り出す作業と同時に剪定も済ませてしまうと管理の手間が省けます例として姫うつぎと小手まりを取り上げますこれに切り替えるとかねこれに。 りこの古い方の枝は切り花に使っちゃうっていうのはどうでしょうかね立派ですねこのままはいけられないねど う, どう取るかね こう取るかねいいじゃないですかね。それでこの残ったやつは、えー、この葉っぱの脇からまた新しい枝が出てその先に花がつくということですね。 この辺は取っときましょうかね藤、はあ、がなんかいい香りしますねちょっと欲張って咲かせすぎたんですよねすぼみのうちに落っこっちゃいますねあんまり花つけすぎるとこんなに散らかっちゃうのああでも見事ですね 藤の い, い香りがします白い花といえばですねこのでまりももう終わりですんでね、えー、これ先日切った後ですね このようにに新ししい枝をを残してここに花をつけさせようという根ですねこの辺 も, もちょっと古い枝になってきてますので<笑>この辺の新しいのに切り戻しちゃおうかと思いますちょっと低くしたいしねこの辺ぐらいでいいんじゃないですかね これももう思い切っていきましょうか。これちょっと前回こうしましたけど、このぐらいでにしときましょうか。これとかこれね。ここまで切り戻しときましょうか。よいしょ。ふうちょっと伸びすぎなんですよね。風情とはいえ。 この辺も、ね、どんどん大きくなっちゃうからねもう切り戻したいですね比較的新しい枝ですねこれもなるべく小さくしたいなこんくらいっちゃううな 年に新しいのがあるんでね、これとこれを残して、これ、ここでいきますか。これも長いな。これはここ。こっちも長いな。これでいいか。 こここれ新しいかからまでっちゃう左側のような灰色がかった古い枝には花付きが悪くなってきますので右のようなオレンジ色をした新しい枝に更新していきます。 ちょっと長いいけど、途中にないから、ね、まあ少し大きいのあってもいいですかね、まあ、また来年切り花にしたりしてその時に思い切り切っちゃえばねこっちは雪柳ですねもう少し小さくしとくか。 にこれが散らかって、いけば、ね、ならないですね。 妻が仏壇の脇と玄関に飾ってくれましたご視聴ありがとうございました